皆様こんばんは DJ あさぴこと朝香智子です今晩この後6月15日の25時からあさぴのピアノプラネタリウム第11回の放送があります今回のゲストは私とは講師ともに仲良くさせていただいておりますタクベルピアニストの伊藤しおりさんをお招きしております彼女とは アサピとしーちゃんのまるセッションショーというタイトルで2大ピアノイベントを毎年1回開催しておりましてお互いコンポーザーピアニストとしてそれぞれのオリジナル楽曲を心ゆくまで一緒にセッションしたりしております彼女の代名詞タクベルピアニストですがなぜタクベルを使い出したのかその代名詞の誕生秘話などもラジオ内で明らかになるかも。お楽しみにさて ラジオ放送後週末にアップされる伊藤詩織さんとのコラボはお互いが得意分野としている音楽とお絵描きをどうにかコラボ動画にできないかと模索した末の超チャレンジ動画になっっておりまますすちょっと先出ししいいたしますので、どうぞご覧ください今回ラジオの連動企画何しようかなって思った時に、はい、ラジオだと何か目に見えるものってあまり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 相 手, が 相, 手が<笑>相手が描いた絵に曲をつけるってい う, だからもう何がくるのかわからないみたいなそうそうそう面白いんじゃないかなと思ってやってみたいと思います、はい、描けるかななそんなさあこの後は今週末までのお楽しみまずはこの後のラジオ番組をぜひお聞きください それでは皆様、深夜二十五時にお会いいたしましょう。バイバイ。